見てください。この明るさ。こちらは、ハロゲンの純正交換用の、こちら、HID 屋の LED バルブになります。今日はこちらの商品が非常にお勧すすめできますので、特にこういった、まあこれはうちの車なんですけれども、ハロゲンの ライトの車って、未だに多いと思います。で、ハロゲンからディスチャージに変えると、すごく手間がかかるし、コストもかかるんですけれども、こちらの LED、もうこれハロゲン、これディスチャージ以上に明るい LED のヘッドライトになってるんですけれど、これは、 無加工で、そのままポン付けができて、なおかつ、リアルビーム搭載のバルブになります。こちらを今日ちょっとご紹介しようと思います。で冒頭でご紹介した通りで、こちら今、このライトのユニットから取り外して、今発光させている状態なんですけれども、非常に明るい。もう明るすぎてもう目が眩むぐらい明るいんですけれども、この バルブの特徴。一度この電気を少し切ってしまおうかなと思うんですけれども、はい。今このような形で今電気を切ったんですが、これ、すべてのこのボディがッキになってるんですけども、実は熱引き性が非常に高い銅を使ってます。なので、か、で、かつ、ここ見ていただくと、これ何かと言いますと、 ヒートシンクっていうことになってて、ここ薄肉になってて、で、これがファンなんですが、ファンを回して、この薄肉のところ、この薄肉のこの銅のリブの部分、一つ一つがリブなわけなんですけれど、表面積を増や し, 増やして、冷えやすいようにすることによって、この LED のバルブ、この LED のこのチップ自体が、 割れます。安いヘッドライトバルブとか LED バルブですと。熱にすごく弱いんですけれども、これはもう熱対策をすでにこのユニットで行っているということもありますので、ちゃんと熱マネージメントもしっかりと考えた上で設計されているので、もう高寿命ということになります。でハロゲンは フィラメントが切れちゃうと使えなくなるんですけど、LED は割れちゃうっていうのがとにかくあります。熱によって割れてしまうと。で、割れたらやっぱり使えなくなっちゃうと。でハロゲンに比べると寿命は長いんだけども、割れちゃうとすぐダメになっちゃうっていう問題があったんですが、これはそれを改善してくれていて、なおかつ非常に明るいヘッドライト。でなおかつ冒頭で申し上げた通りで、リアル ビームということで、ロービーム、ハイビーム、両方使えるものになっている。エッジン規格のバルブになっています。これ取り付け結構簡単です。でフィットの場合とかですと、ちょうどこれが、ここに、ちょうどソケットを差し込むんですけれど、ちょうど今、ここにはまっていたところ、これになるんですけど、これをまず、 つけます。で、これつけるの難しいかと思われるがちなんですけど、この位置にしておいて、ちょうど、ここそこから見ると、ちょうどこの、バルブの座面の位置っていうのがわかるんですけど、まあ、これ回しても回転しないところで、 けてあげてあとはこの止め具で止めるだけとい、まあ、うだけで OK です。でこの状態で今度はこの純正でも付いてた防水キャップで向きがあってこの矢印がある部分が上になりますのでこれをはめます。で向きはこっちが前側になるので。 この向きで止めますで。ちょうどこの矢印がここあるんですけど、ちょうどこの部分になるようにはめていきます。で、あとはめちゃえば、この HID やのこのバルブがあります。で、これ、高度ある方が下向き。 になりますんで、まあこれ、横に LED のチップありますけども、これが横に向くような形で、こういった形ではめていきます。で、差し込むときも、こちら見ていただければわかると思うんですけど、まあこういった感じで、奥まではめ込んでいけば、OK と。 まあいいことになります。であとは、こちら、純正のバルブでも使っていた、この3品のカプラーを差し込むだけということで、あとはこちらのバラストがあるんですけれども、まあ、これ自体は、まあどこか貼り付けるか、もしくは付属でタイラップがありますので、まあ、それでどこかでこう止めてしまうと、まあ、いうことをするだけで、まあ OK と。 まあ、いうことで、まあ、こういったところにこう、固定して、止めて使えば、まあ、あとは使えるということになります。で、この状態でもう一回発光してみたいと思います。はい。で、今これちょうど発酵させたところなんですけれども、まあ、こう見ていただくともう昼までもしっかりと発酵しているのがよくわかるかと思います。実際にこの LED バルブをハロゲンと、まあ、夜走行した動画がありますので、まあそちらを 見ていただければと思います。ラカンの走行比較をしてきたんですけれども、左が HDI やの LED のヘッドライトをつけた状態。右が純正のハ ロ, ハロゲンランプをつけた状態で走行をしてきています。まず、かなり違うなって思ったところなんですけれども、照射している範囲が全く違うなと。で今、左の車あったんですけれども、そこを 素早く確認することができます。で、さらに、今走行していってるんですけれども、やっぱり明らかに照射範囲が広いなということで、速度にかけてもしっかりと障害物、それから人、まあ、そういったものも確認することがしっかりとできるということが見てお分かりいただけるんではないかなと思います。 今ちょうど前に車が走っていますけれども、前方においても照射している明るさというのが全然違いますし、今右の方にも車ありましたけれども、そこもしっかりと目視することができるということになります。で、今お話しした通りで、 暗いところに入ったところでも進行方向もしっかりと照射してくれるというところが、このエチアギアの LED のヘッドランプを使うことによって、しっかりと確認ができるようになっているということになります。今度は民家の中でかなり薄暗いところなんですけれども、まあ、そこを見ていただくとわかるんですが、やはり進行方向の明るさというのが全く違うというのが、お分かりいただけるんではないかなと。 思います。かつ、ハロゲンのハイビーム以上に照射範囲が広いと、まあ、いうことも見て取れるんではないかなと思います。今ちょうどハロゲン、ハイビームにしてたんですけれども、その辺もしっかりと実感できるんではないかと思います。で、路面もしっかりと照射してくれるので、走行も安心できるということになります。 で最後に照射範囲の比較ということなんですけれども、左が1 DIA アアで右がハロウィンなんですが、もう完全に路面の照射範囲というのがまあ広くなっているというのもこう見てお分かりいただけるんではないかなと思います。まあ、暗いところ特に路面何が落ちているかわからないので、まあ、そういった時に安心できるかと思います。また前に家があるんですが、前方の家もしっかりと LED のヘッドライトであると見えるかと思います。 思いますでなおかつ家の前にブロック塀があるんですが、全面に照射しているというのもしっかりと見てお分かりいただけるのではないかなと思います、はい。最後にリアルビームによる照射ということなんですけれども、今ちょうどロービームで、今リアルビームにしたんですが、その状態ですと、ローとハイと両方一緒に 調査されるようになります。はい。ってことで、今回こちらの HDI やの LED のヘッドライト、詳細は概要欄に貼っておりますので、ぜひご覧いただけますと幸いです。チャンネル登録、高評価をいただけますと、今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。